ということで、一応あの今日は多倍調整数同士の乗算まで行いまして、あの最後はあの乗用付きの除算についてあの触れておきます。えっと、まずあの、まあ、整数の乗用付き除算について、えーまあえー、一応あのこういう性質が成り立つということを確認しておきますけれども、一応整数に関しては、 まあ、A と B が整数でそれから B が正のときに RQ、まあ、あと R が存在して、まあ、A が、B、BQ プラス R に等しくなるような形で表されると。あであとここにはあのか多分ちょっと抜けてたと思うんですけれどもこの R の大きさに関する条件もあってと R の絶対値が、まあ、B の絶対値より小さくなるような形ですね。まあ、そういう形で、まああの B、あ Q と R が求まるあの定まると。 というのが、まあ、この整数における乗用付き序断の性質でしてで一応このテキストではこの整数 A を B に, わによる序断ということを、まあ、A÷B という形で書いておきます。それからあとあの記号についてもいくつか定義がありますのでそれも確認しておきますと、まあ、A と B と Q と R が先ほどの定理のような数であったときに、まあ、A を比除数 ディビデンド。それから B を助数ディバイザー。それから Q をクオーシエント、小ですね。で、これをクオシエントの頭文字を取って、クオの AB というふうに書くことにします。それから、えっと、R が常用ですね。のリマインダーで、で、まあ、ちょっとこれの記号は、あの、若干、その、んでしょう、法ですね。文字ら計算と間に合らしい部分もありますが A モード B という形でこの R の常用を書いておきます。 それからあと小と常用を同時に求める計算をですねこちらにありますように A÷B 矢印 QR というふうに書いてこれで A を B で割った小が Q で余りが R であるということを表すことにします。であ と, あと多項式の常用付きの序算についても少し触れておきます。 ここでは多項式 AX と BX ですね。これが共に整数係数の多項式であるとします。それから BX はモニックである。すなわち主係数、最高値の係数が1であるとします。それから A と B の次数をですね、A の次数を K、それから B の次数を M としまして、K が M 以上であるということに言ます。 でまあ、この時にその多項式の除算をまあ行うわけです。で、これもと、まあ、あの今回はその筆算まではその、まあ、表しませんでしたけれども大体その多項式の除算除数付き除算というのもあの皆さん我々がやっているその筆算のような形で、えー、と行います。 まず入力としまして多項式 AX とそれから BX を取っていきます一応あの先ほども指摘しましたけれどもこの BX の主係数が1であるということに注意してください、はい、一応 BX が主係数が1であればちゃんと序段が正係数でも進みますそれからあと出力として QX はこれ A を B に割った ですね、それから Rx を a を b で割った乗与ということにします。で、えっとまあ、あのいきなり、まあ、アルゴリズムの形であの表しましたけれどもあの、まあ、ちょっとこれをですね実際にこう我々がやこう筆算でやっている多項式の序算とです、ね、対応づけていただくのはあのちょっと各自で。 あの練習問題と練習と思ってやってみてください。で、まずと、1番目のステップで、この A の係数ですね、多項式 A の係数を R の RI に代入するということは、まあ、あの多項式、えっ、ー、と、最初にその常用の部分を、ま あ, あの、我々多項式 AX で置いとくってことですねで。で、2番目以降で、その、序算をあの進めていくわけなんですけれども、 うんと、まあちょっとそうですね、パッと見、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、えっと、i が、これ、k マイナス m から0まであの1ずつあの減少していきます。で、と、例えばですね、この最初のステップで、この qi に、えっと、r の i プラス、えー M、あこの辺はいいのかな、えーっとあ。この辺はですね、確かその、えー、っと、i プラス m ですから、えー、っと、これ、小の、まあ、最高時の係数を出すんですけれども、 うん、とそうですね。だから、最初のステップでは、あ の, 小の、章の最高時の係数は、と、まあ、A の主係数ですね。A の主係数が、まあ、この小の主係数にもなってですね。で、えっ、ー、と、ここでの段階で、その、この、この段階でもまだ、あの、最初のステップの段階では、えっ、ー、と、そっか、えっ、ー、と、 乗余か乗与のスケールというのは必ずあのゼロにしますのでえあの、まあ、ゼロ代入しているということでというかの こ, のこの次のステップで序算 の, の筆算にあたる部分を、まあ、あの順番に繰り返していますが、まあ、この辺はあのちょっとあの練習にしますので、えー、と実際にその割り算の筆算との対応をちょっと考えてみてください。 でまあ、こういう繰り返しを行うことによって、その、まあ、えっ、ー、と、小とそれから乗用っていうのが返ってきます。一応、あの、この辺のアルゴリズムの細かい部分と、それから、あの計算量については、また、えー、後ほどですね、この授業が進んだ際に、まあ、必要になったところで議論したいと思います。えー、それから、あとは多倍調整数の常用付き除算についても、あの、テキストには記載がありますが、あの、 今回はその時間の都合で省略しますので、まあ、興味のある人は見てみてください。えということで、えっと、今回はあの、まあ、主にその乗算を中心に扱いましたけれども、あの一変線性多項式の乗算、それから多倍長整数と単整度整数の乗算ですね、それを元にして、えー、多倍長整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量について議論しました。 であとは、あの整数の乗用付き序断と、それから多項式、一円差多項式の乗用付き序断についてあの説明を、まあ、簡単に行いました。で、えっと、次回なんですけれども、あの次回からですね、えっと、テキストの方は第4章に進みまして、えっと、第4章 の, あのゆっくりとご情報から進めたいと思いますので、えっと、まあ、今日、あの、資料を配布しておりますが、ぜひ、あのそちらの方も目を通しておいてほしいと思います。ここまあ、何かございますでしょうか